一人暮らしによる、一人暮らしのための料理動画。自分でご飯皆<音楽>、ね、さんこんにちは、滝沢でございます。あのジングルの病気な感じから打って変わってテンション低めの滝沢でございます。どうもこんにちは。 に寒いですよね、この家、本当に。寒いっす、えー。とりあえず、今回、またです、ね、料理動画をアップしてみたいなと思います。えー、3月、4月からです、ね、社会人に な, なられる方、えー、新生活が待ってらっしゃる学生さんとか、1人暮らしされる方が多いかと思うんですけども、そういう方に向けてです、ね、1人暮らしっぽいレシピをあげていこうかなと思います。とりあえず、3月までに10本くらいが目標って感じですかね。えー、ぜひですね、1人暮らし、新しくされる方をですね、 料理って楽しいので、この動画を参考にして作っていただけたら嬉しいなと思います。楽しいよー。で、そんな第1回目は、豚生姜焼きを作ってみたいと思います。豚、生姜焼き、イエス、えー、ちょっと難しく感じるかもしれないんですけれども、すんごい簡単です。大丈夫です。1回、2回、3回作れば、えー、吉野家さんよりもおいしい生姜焼きが作れてしまうかもということで、のがきわいから始めましょう。えー、よいスタート で、はいえー、まず材料の確認ですね、えー、詳しい分量とかは概要のところもしくは最後のまとめで解説させていただきますとりあえず、まあ、具は豚肉と玉ねぎのみそれだけですで、えー、お酒とみりんと醤油、あと生姜。チューブ熱で大丈夫ですあとあとお砂糖とかですかねであったほうがいいなっていうのはこの粉末の昆布だし これがあった方がいいなっていう感じですけども、まあ、なくても全然大丈夫ですおいしく作れますもうこんな感じで基本的な調味料しか使わないですで、ざっくり工程を説明させていただきますとまず豚肉を切って下ごしらえして玉ねぎを切ってでもそれらをダーッと炒めて味付けするだけですそうやって端的に言うとすごい簡単そうな感じがしませんかでまあ実際それだけですごい簡単で暇なので えー、合わせて同時進行でお味噌汁を作ったりとか、あと、付け合わせの千切りを用意したりとかしていきたいと思います。とスパンはお肉ですね。えー、お肉を一口大に切っていきます。えー、大きさは正直、好みです。何でもいいです。細かい方が好きならば、細かくてもいいと思いますし、でっかい方が好きならばでっかくてもいいと思いますしまあ自分が好きな大きさに切ってあげてください。えー、こんな感じで、 まあ、横に広げてあげて、で、並べて、で、そこから包丁ずだんずだんといってあげれば、もう OK って感じですね。ええー。お肉は何でも大丈夫です。ロースでも、バラでも、細切れでも。で、この時、えー、包丁を研いだばっかりなんで、やったすごいよく切れるぜなんて、思ってました。すごいよく切れるんですよ。いいですね。やっぱ研いだ後って。 それで、これをボウルに入れて、えー、お酒と醤油・・お酒と生姜ですね。お酒と生姜をもみ込んでいきます。お酒を大さじ1くらい。バババババババ。それで、チューブの生姜。う、え、が、ー。100円ショップのやつでも大丈夫です。もうスーパーとかで200円しないくらい売っていますし、えー、ぜひ用意してください。これを2センチ、3センチくらい。ペペ入れて、もみ込んでいきます。ちょっとボウルの中がお酒でジャバジャバになっちゃったなって思うかもしれないんですけども、大丈夫です。 意外とお肉ってすごい水分を吸うので、えー、こんな感じでボウルでこうかくかんしているとです、ね、意外と汁気がなくなってきますでその汁気がなくなってくれば下ごしらえお、OK、け俗に下たごしらえってやつですね、えー、なんでこれをやるかっていうと風味づけとあと臭み抜きのためですちょっとめんどくさいんですけれどもそのまま焼くよりもちょっとおいしくなるのでぜひこの工程無視せずに実行していただければなと 正直ね、このお肉をね、ずっとこうやって揉み込んだりとかして触ってると手がベタベタになるから、あんまり触りたくないのもわかるんですけどね、うん、寒いってなってますね、えー。この冬の水はきついですよね、本当もう寒い、信じられない、なんかもう 指, 指, の指の先っぽから芯から冷えるみたいな感じで困ってしまいますね。<笑>まあ、それはらいして<笑>、とりあえずお肉はこれで終わりです。で玉ねぎ えー、玉ねぎって球根なんでこう根っこが生えて育ってらっしゃるんですよでその根っこをぶった切って出荷されてるんですねでその根っこじゃない上っちょのところをまずくっと切っていきますこんな感じですでそしたらこれを切ったら返して真っ二つにするそして、えー、その皮をむ、ね、いてあげるわけですね一番外側が茶色い皮になってますので これはちょっと繊維を張ってて食べれないおいしくないということで剥いていきますもうちょっとこうねてるくるくるくるってやっていけばはトゥルッと剥けるんで全然難しくはないですねでたまにこの玉ねぎの部分的に茶色いっていう時があったりとかするんですよそういった時はそこだけ剥いていってあげましょう全部剥いたりするとちょっともったいないんで部分的に剥いていってあげて茶色いところもしくは薄いところがないように仕上げるといいかなと思います 薄いところとかが入っちゃうとね、ちょっと繊維張ってて食べづらいというか、おいしくなくなっちゃうので、あっ、部分的に向いてましたね。で、皮を剥き終わったら、この根っこの部分のところをですね、切っていきます。なんていうんですか、上切るじゃないですか。で、ひっくり返して、パツンと切る。そしたら、この根っこの部分にですね、玉ねぎってまとまっているので、ここをこう V 字型に切っていきます。 玉ねぎを切ったことのない方は残、ね、っちゃってるのかもしれないんですけども、もう断面を見ていただければ一発で分かります。あ、これのことを言ってるんだなとで。その断面を V 字型にダッと切ってあげてでこれをこう返してあとは 1cm2cm くらいに 1cm2cm 幅くらいに切ってあげるだけですね。これは別に細かくする必要は全くないです。あのどっちみち煮込んでしまうので、えー、ふにゃふにゃに。 なっておいしし、く食べれますしちょっと大きい方くらいの方がむしろいいかもしれないですね 1cm2cm を目標にダダダダッと切ってみてくださいでフライパンを温めて先ほども言ったとおりここから玉ねぎと豚肉を炒めてで味付けをすればもう完成ですけどそれだけだとちょっと退屈なのでここから同時進行で付け合わせの千切りを作ったりとかあとお味噌汁を作ったりとかしていきたいと思います カフェ付け合わせの千切りってキャベツを想像される方が多いと思うんですけれども白菜ってやられたことありますか白菜の千切り結構これがいいんですよ特に料理になるつない方はですね白菜の千切りはすごいおすすめですねなんでかっていうとキャベツの千切りって結構難しいんですよその幅がどうしてもやっぱ厚くなっちゃうんですねそうするとやっぱり千切りバッテっ て, て食べづらいあんまおいしくないみたいなちょっと食べづらいぜってなっちゃうんですよ けど白菜の場合だと意外と大きくてもみずみずしくてしかもかなりサクサク柔らかく食べれてですね大きくてもおいしく食べれるので料理に慣れてない方は白菜ぜひおすすめしたいですねとりあえず今回は僕はキャベツがすごい高かったので白菜を使うことを決心したんですけども白菜結構好きですいい感じですで、えー、油を引きこれ油ひ油ひ引のってドバドバドバって入れてるわけじゃないですよ あの油がもうなくてしばらくポタポタポタポタって垂れるのを待ってるだけですドバドバって入れるわけじゃないです大さじ1とかで大丈夫ですで油をひいたら玉ねぎを入れてもうあとはもうひたすらちょっとこう様子を見ながら炒めていくだけですねで、右側でお味噌汁を作りたいのでとりあえずお水を入れてお湯を沸かすとまあそんなことしながらお味噌汁の具 白菜とネギを使おうと思っているんですけれども白菜とネギをおみそ汁用に切ってで白菜を千切りにして付け合わせように用意するというのを同時申告でやっていきたいなという感じです、えー、ずっとこう玉ねぎねつきっきりで見てなくてもなんかこうしばらく放置してたまに返してしばらく放置してたまに返してってやってあげれば別に焦げついたりとかもしないんで、えーまあ、中火くらいで常に中火でポトポトやっていきましょう で白菜はこの4分の1カットをそのまま使うとえらい量になってしまうので大体いい16分の1カットぐらいですかねを今回は使っておりますとりあえずまあその必要な分量を出して玉ねぎ返しましたね<笑>根っこを切ってでちょっと水洗いしてでそこからタンタンタ ン, ン, ン, ン, ン, ン, ン, ンと切っていきます あの生で食べるときは葉っぱの方が多分食べやすくておいしいと思いますのでまず根っこの方はお味噌汁の具に使っちゃいます今回は根っこを落としで葉っぱの間にムシムシさんがいらっしゃる時も結構ありますので、えー、気をつけながら洗ってで、お味噌汁用にちょっと細かく切っていきます何度も同じこと言うようですけれどもちょっと大きくても大丈夫ですあの煮込んでれば全然お<笑>いしく食べれるので極端な話生でもいいですし 自分ができる限りの細かさでトライしてみましょうでもちろん料理に慣れてない方は別でやったほうがいいですね僕はちょっと今焼きながらやってますけれども焼く工程は待ってくれないんで全部こう用意してからよし 焼, 焼くぞ焼くぞみたいな行くぞみたいな感じで玉ねぎを炒め始めたほうがいいかなと思います えー、でも逆に慣れてきたらチャレンジしてみるのも面白いですね意外と面白いですよなんかあれやんなきゃこれやんなきゃあれやんなきゃこれやんなきゃって頭の中ですごいねこう段取り考え て, やって料理するのも楽しいです、まあ、それは慣れてからの話ですねで、えー、あお肉入れましたお味噌汁の中に白菜の細かいやつを入れてお肉を投入でこのたぶんここからちょっと焼きつけたほうがいいんですけれども面倒くさいんでこのまますぐ味付けをしてしまいます お肉をほぐしたら、えー、まずお醤油。ダダダダダダッとね。みりん。ちょろちょろちょろっとね。で、その次はお酒。バババババババばで、お砂糖。ガ, ガガガガガガガガガ。意外と、意外に思うかもしれないんですけども、お砂糖、ちょっと強めの甘めのおかずってご飯とめっちゃ合うんですよ。なんか料理されない方。 かか。らすするととちょっと意外じゃないですかお砂糖がご飯と合うなんて。で、先ほどあったほうがいいよなんて言ってた、え昆布だしですね。を、ちょろちょろちょろっと入れていきます。これ本当になくてもいいです。あったほうがちょっとこう、コクが出ていいかなって感じです。あの、こういうだしの素とか使うのに抵抗がある方もいらっしゃるかと思うんですけれども、正直やっぱり一人暮らしのときにね、だしを取るのは億劫なので、もう僕はもう、 あまり気合い入れているときは出し取るんですけども、気合い入っていないときは粉末で済ませてしまいますいいと思いますそれ で, でまたお鍋の中がフライパンの中がシャバシャバになっているのでこれを煮詰めながら様子を見ていくわけですね煮詰めていって味をこうギュッと濃くしてでなんか水分を飛ばすとで、その間にまたキャベツじゃないか白菜のほうを千切りにしていくというような感じですねなんか見てて 思いませんかあの、すごい忙しそうになんか、てややてんやまやてんやま や, や, や, やしますけれども、生姜焼きの方、基本的に放置プレイですよね。<笑>なんか、とりあえず下ごしらえしたら、なんかもう玉ねぎをたまに返しながらほったらかし で, で、お肉入れて味付けして、で、このほったらかしぶりですよ。もう生姜焼きだけだったら、結構暇というか、手間ちぶさだになっちゃうぐらい、工程は少ないです。で、まあ、白菜。 千切りにしてあげて、てあげちょっと大きくても大丈夫ですね。で、白菜に限らずキャベツとか何でもそうなんですけれども千切りとか生で食べるときあとちぎって食べるときもそうですけれども生野菜はですね少し水につけた方がみずみずしくておいしく食べられるので千切りにしたらしばらく水に浸しましょうとりあえず長ネギをお味噌汁用に今切っていますねお好きな量具沢山の人は具沢山が好きな人はたくさん入れたらいいし 逆に具がじゃなないいい人はちょっとしし。か入れなくてもいいしお味噌汁の具ってなんか地域性とか家庭の味みたいなのが出て面白いですよね豆腐入れたりとか海苔入れたりとか納豆入れるっていう人もいるしあとネギとかねあと大根とかじゃがいもとか人参とか入れるっていう方もいらっしゃいますし、えー、すごい面白いなと思いますとりあえず僕はいつも入れられるものを雑炊のようにとりあえず突っ込むって感じですね 今回は白菜と長ネギだけですけれどもお豆腐の時もあるしあと海苔とか入れる時もあるし納豆はやったことないんですけれどもその時々の気分に応じていろいろやっている感じですたまにまたお肉のほう面倒見ながら進めてくださいあの汁気があまり飛びすぎると単純に焦げるんでちょっとこう汁気がちゃぶジャバちゃぶっと残ってるくらい を監視してください。で、あまりにも汁がなくなってきたらですね完成の合図です、えー、そのまま火を止めて他の作業をしましょうで、とりあえずまあ僕は今千切りの面倒を見ていますねで先ほども言ってた通り、まりお水につけるとで豚肉の面倒を見ながらって感じでしょうかもうこれでほぼ完成で完成間近っすよね 先ほどどもも、言いましたけども砂糖って意外とご飯と合うんですよ、まあ、だからといってそはドバドバ入れるわけじゃないんですけども大体小さじ1とかそのくらいなんですがちょっとこうねやっぱ味見をしたときにですね考えてほしいのは味が足らないなと思ったら足すべきものは醤油ですねでこれはおいしいっちゃおいしいんだけどなんかあんまご飯進まなそうって思ったときにですねちょっとだけお砂糖足してみてくださいそうするとすごいご飯が進むくんな味になると思います また、えー、砂糖っていってもあの白砂糖とか白砂 糖, 白砂糖とか三温糖とかグラニュー糖とかあの蜂蜜を使ったりとかもしますしその砂糖甘みをつけるものですねいろいろ変えるだけでもまた違った風味が出て面白いので慣れてきたら蜂蜜とか試してみるのも面白いかもしれませんね、えー、僕はいつもグラニュー糖でやってるんですけれども、えー、あの白砂糖だと固まるから嫌なんです えグラニュー糖で出ってますけれども三王糖とか、えー、ぜひ試してみてくださいでお味噌汁のほうのお湯もだいぶ沸いたのでここからお味噌を入れていくわけですねここ、えー、はいつも赤味噌と白味噌の合わせでやってるんですけれどもこれは本当もに好みです本当に好みで す, 本当に好みです地域によっても違うので本当に好みですでもお 味, 噌汁お味噌汁もまたねすごい簡単なのにいいですよね 本当はまあだしとか取ったほうがいいんでしょうけども今回はさっきの粉末の昆布だしをさかさかさかっと入れてである程度煮立ってきたらお味噌を入れるだけですからねお味噌を入れる分量さえ間違えなければすごくおいしく食べれるのでお味噌汁を作るのが上手な男性になっていただければなという感じでしょうかでお味噌を入れたらあんまり沸かせすぎないことも大事ですあっ味見してますうん ままあ、いいいんんじゃないなんててだけ思ってますね。で、最後に仕上げにチューブのしょうをですねまた2センチ、3センチほど入れてあげると生姜のこの香りがですねふわっとこうきてご飯が進む味になるかなというような感じですねうこれで生姜焼きほぼ完成、うん、もう基本的に放置でしたよねうんで、あとはお味噌汁の頬ももうできているんであとは予想だけって感じですね でここでお皿どうしようかなと考えているんですけども、これちっちゃいなつ。これこれちょっとちっちゃいな。これじゃねえな。一人で考えております。お皿、えー、結構大事です。何が大事かっていうと料理って見た目も結構大事なんですよね。個人的には100円ショップとかでもいいんですけれども、ちょっとホームセンターで200円300円くらいのお皿を揃えていただけるといいかなと思います。もちろん100円ショップでもいいんですけどね。 なんか、あんまり柄とか入ってないシンプルなものをですね、揃えておくといいと思いますね。さっきちょっと出てきた、あの、ね、こういう楕円形のお皿とかも、ああいうのとかに何か持ってあるとすごい美味しそうに見えたりとかすることもありますし、えー、変に飾り付けがしてないシンプルなお皿を選ぶといいかなと思います。えー、で、100円ショップとかとかとかなり安っぽい、 質感があったすするんですけども、ホームセンターとかだと結構どっしりしたやつとかも売ってるんでまあ高いっつってもね400円とか500円ぐらいですからねお皿なんてでお味噌汁を入れてお味噌汁完成でしょ焼きも完成で盛りたいところなんですけれども白菜が意外とまだ水っぽくてまだちょっと早いななんてドギマきしている最中でございます あ, あと、一人暮らし用におすすめアイテムはお盆ですね。お盆、お盆、うでん、お盆。あのー、結構こう、定食的なものにするとですね、この持ち運びが億劫くになることがあるので、えー、僕はトングとこのお盆、トング、お盆をすごくおすすめしています。焼きそばとかでも、焼きそばのときも同じこと言ってましたね。トングいいっすよなんて。 ぜひ一人暮らしされる際はですね、トング揃えてみてください。菜箸ももちろんいいんですけれども、トング、炒めた便利です。パスタとかにも使えますし、今回見てない炒め物にも使えますし、なんかちょっとですね、こう、いじるときに、すごい使い勝手がいいので、おすすめです。菜箸も使うときありますけどね、今回の炒め物とけはいいですね。でも、今回の分量だと大体 2人前くらいなので、えー、1人前くらいはお鍋の中に残しておいてお皿に盛っていきましょうでマヨネーズは好みです僕はあまりマヨネーズをたくさん食べないんですけれどもでもちょっとあると嬉しいので少しだけお皿に盛っていますで誰か友達とかに食べさせてもらうときはですね結構見た目に気を配りましょうあの白いお皿にこういう醤油系のタレとかの具材をのせるときにやっぱどうしてもこの醤油のタレが お皿にくっついてちょっと汚れちゃうんですよねそういうのをキッチンペーパーとかあできたって言ってるそういうのをキッチンペーパーとかあとティッシュペーパーとかでキュッとねこう拭いてきれいに保ってあげるだけでもだいぶ見た目のおいしさ美味しそうさが増しますのでぜひ気をつけていただければなと思います、えー、そんな感じで作り終わりましたえー、これをですね 洗い物が多くなるのが嫌だっていう方を、ですね、でっかい丼にご飯をよそって、で、そこにこう白菜の千切りとか乗せて、で、今回の生姜焼きみたいなのをだーっと載せれば、まあ、要は豚丼ですよね。そういうふうにして食べてもいいと思いますし、えー、もしくは、このいろいろと食 べ, 食べ過ぎちゃって、すごい生姜焼きがちょっとしか残らなかったなんていうときも同じように、ご飯、千切り、で、そのちょっとの生姜。 そで、なんかその生卵とかドンってのせればもう丼ぶりものとしても十分活躍しますのでぜひ、えー、この生姜焼き作れるようになっていただければなと思いますうまくいけば本当に吉野家さんの生姜焼きよりも全然おいしく作れたりするのでぜひトライしてみてくださいうんこ、うんうん、んな感じでしょうかしゃべりっぱなしでしたねまあ日常的にしゃべりっぱなしだから別に大丈夫なんですけれども そんな感じでございます。ぜひ一人暮らしをされる際はもしくは一人暮らしをしているならチャレンジにしてみてくださいそれではあっ次回は餃子です。イエスさよなら餃子。